答えてな 具体的に聞いてんだから、それに答えてもら。佐賀理財局長。閣僚席からしゃべらない。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 もう一回いやいやちょっともう一回、はい、いやちょっと、ちょっと待ってください、承認関門等々については、これ、議会運営のことでありますから、えー、これまさに、えー、国会 で, です、ね、決めていただくことであって、私はそれに口を出すのがおかしいという、ご主張しているのは皆さんだろうと、えー、こう思うわけでございますから、まさに委員会でご判断をいただきたいと思います小池晃君。いや、自民党総裁でしょ、自民党の理事の皆さんに、じゃあ、指示出してください。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 これちょっと来てみ て, てください。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 えー、にわかに聞かれても、ですねにわかに、えー、この、えー、私の妻がですね、えー、いつ、どのようにということについては、これはおそらくいつ、どのようにと言っていうことについては、えー、これは記憶にないと思いますが、どのようにということについては記憶におそらくないと思いますが、どのようにということにおいては、ですね、えー、そのいわば、まあ、一般の主婦の方で、私の妻の主人の方。えーえー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 安倍総理大臣だからです、ね、先ほど申し上げたとおり、私がまあ見せられたものを見てです、ね、このしつけをしっかりする、あるいは伝統や文化を大切にする、日本のです、ね、この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 総理だってこれは適切でないというふうに認めたじゃないですか、こういうふうに、園児にね、先生させることは適切でないというふうに、総理だって認めたでしょでね、まさにね、あのー、しかもこ の, このパンフレットにも書いてある教育方針の冒頭にあるのは、教育直後を所得すると。教育直後は、今、閣僚席計がいいじゃないかという声が上がったけど、1948年に衆議院では排除に関する決議、参議院では執行に。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 あの私がですね、えー、申し上げたのは、えー、安倍晋三、頑張れ、頑張れということについては、ですね別に私はそんなことを言ってもらいたいとは、さらさら思わないと、こういうふうに、えー、申し上げたわけで、えーまあ、ございます。えー、そして、教育方針自体については、ですねこれはまさに教育の私学 の, の方針についてでありますから、私は答える立場にはないわけでありまして、方針について、えー、もし、えー、ご質問があるんであれば、文科大臣からお答えを さ, し、えー、させていただきたいと思います。